山山尾尾君民進党の山尾しおりですえ今日は私の方からは、総理と共謀罪について、真剣な議論したいと思いますが、え冒頭ですねえ、細野議員と総理との天皇の大位、あるいはご上位に関する議論を聞いておりました、私も民進党の皇位検討委員会の委員の一人でありますので、少しだけ、 この問題について触れさせていただきたいというふうに思います。総理は、この天皇の大位の問題について、二つのキーワードをよく出されます。清掃の具にしない。そして静かな議論が必要だ。誰も清掃の具にしようと思っているものはいないと思いますので、清掃の具にしないということは、これ以上おっしゃっていただく必要ないと思います。そして、 もう一度私が申し上げたいのは静かな議論と閉ざされた議論は全く別物であります天皇は総理ご存じのとおり国民総意に基づく国民統合の象徴です天皇と国民をつなぐ大切な場がこの国会でありますこの議論が今回閉ざされた議論になってしまうと 天皇とと国民総意との間が遮断をされてしまいまいすですから私はあの2点、立法府として、そしてまた総理に申し上げたいと思いますが、1つは今、衆参両議院の議長のとで、各党との意見交換の場において、えーまあ、意見交換がスタートいたしました。 静かかつ開かれた議論が必要だと思います。天皇と国民総意とを遮断しないために、そしてそこでこれから行われていく議論が、その時々で国民に開示されて、国民の皆さん、一人一人がご自身のこととして、静かに考えを深めていただくことが私は大事だというふうに思います。ですからこの点このお 各党との意見交換の場を、その議事録について当面、非開示にするというような話も出ているようでありますけれども、これは立法府の一員として申し上げます、その責任を従前に果たすためには、議事録はその時々で国民の皆さんに開かれていく、開示されていくということが必要だと思います。そしてそれにまつわって、総理にもこの一点だけお伺いをしたいと思います。 先ほど細野議員とのやり取りで、有識者会議の論点整理に、ずいぶん重きを置かれているんだなという印象を受けました、しかし、ご自身でその人選をされた有識者会議よりも、国民が選んだ全国民の代表である、この国会の議論に重きを置いていただきたいと思います。それは 天皇と国民の総意とをつないで、今、この国会を経て、まあ、得られるであろう、何らかの結論が、国民の総意に基づく結論だという正当性を担保する上で、必要不可欠な基本的な考え方だと思います。有識者会議の論点整理を参考にしていただくことを否定するものではありません。ただ、憲法の一条を本当にかみしめるのであれば、 全国民の代表である、この国会の場の議論の方に重きを置いていただきたい、その点について、総理の基本的な考え方を一点お聞かせください。安倍内閣総理大臣。えー、まず、まあ、国会の場において、上、え、院、ー、議長、副議長のとでの議論については、その議論の進め方については、まさにこれ、議長、えー、副議長にですね、えー、言っていただきたいと思います。えーでえー、このどちらに重きを置くか というご意見でございますが、ご質問でございますが、政府としてです、ね、私はこの有優秀な皆様にお願いをしているわけでございますから、当然、この皆様の議論を重く受け止めるのは当然のことであろうと思います。その上においてです、ね、これを参考にご議論をいただいているわけでございまして、そのご議論の結果について重く受け止めるのは当然のことでございます。 いずれにいたしましてもです、ね、私たちがこの法案を作成したものはです、ね、国会で議論をいただき、国会で議決をされなければ法案にならないのは当然のことであろうと思います山尾栞君。正直言って、今のご答弁は、あのまあ、私の危惧感は深まったと言わざるを得ません、なぜなら、有識者会議の判断に重きを置かれるということはおっしゃったけれども、国会の 全国民の代表である、この場の議論については、議決が必要だということにとどまったわけであります。ぜひ、もう一度憲法一条を読んでいただいて、国民統合の象徴であり、国民の総意に基づくこの天皇制の在り方について、今、大事な議論が始まろうとしている、そのときに国民の総意に基づいた結果を得るために、何が必要かということを、やはり考えていただきたい。 いいうふうふに思います、まあ、中身についてはあの、多くは申しませんけれども、象徴天皇として従前にその役割を果たしていただきながら、安定的に、継続的に天皇制を続けていくことが、国家、国民にとって大切だと、私たちの多くが考えるならば、そしてそういう私たちが静かに落ち着いて開かれた議論をするならば、おのずと方向性は、 一大限りの特別法ということではなくて、制度としての永続性をしっかり担保する皇室転半の改正と、こういう方向性に向いてくるのではないかと、私は考えております。この点については、また今後の議論に委ねたいと思います。今日の議論、共謀罪、共謀罪の議論について、真剣に、 意見を戦わせたいといいとううふにに思ままますす、ま、ず総理にお尋ねしますこれまで歴代の総理、外務大臣、法務大臣、あるいは局長と言われる役所の方々、この今回、問題となっている組織犯罪に関する条約、これを批准するためには、共謀罪がぜひとも必要だと、十数年語ってこられた。しかしか安倍総理は 今回の法案は、共謀罪とうものは全く間違いですと。突然このようにおっしゃった。質問します。なぜこれまで、歴代政権が、この条約を批准するためには、何が何でも、ぜひとも共謀罪が必要だと言ってきたにもかかわらず、第二次安倍政権で、安倍総理のもとでは、共謀罪ではないテロ等準備罪で批准ができるということになったんですか 総理の答えー、ただいま山尾委員のご指摘にお答えをいたします三、えー、年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けましてテロを含む組織犯罪対策について万全の体制を整える必要がある すでに187の国地域が締結をしております。TOC 条約。これを締結をし、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と戦うということは重要な課題であります。そういう中で、TOC 条約を締結することによって、国際的な逃亡犯罪に引き渡しや捜査共助、情報収集において、国際社会と緊密に連携することは、 可能になりますし、わが国がテロ組織による犯罪を含む、国際的な組織犯罪の抜け穴になることを防ぐことができるわけであります。したがって、私どもはこのたび、えー、の, の必要性、重要性をです、ねえー、申, し申し上げたく、今、ただいま答弁に立たせていただきました。 今までの共謀罪と条約、ね、との関係でありますが、これではもう一度ですね、えー かつての共謀罪がなければ、果たしてこの条約にです、ね、を締結できないのかどうかということをです、ね、もう一度、まあ、これは条約の解釈でございますから、国際法局を中心に議論をしたところでありますが、外務省の見解としてです、ね、今回、今、検討している形においてです、ね、締結は可能だという結論に至ったものであります山尾君。 まあ、今回、検討されている法案の概要というのは、私どももまあメディアには出ていますから、あそれはあの多少把握をしているところがございます。そこで、それをもとに、じゃ総理、ちょっと今の議論を続けたいと思いますね。例えば、10人の者が飛行機をハイジャックするテロを計画したと、共謀をしたと、そしてそのうちの一人が、 飛行機の切符を買ったこういう事例を想定していただきたいと思います、総理。でその時に、その時に、切符を買うという行為が、共謀プラス準備行為に当たると、まあ、おそらくこういう説明をされるんだというふうに思いますね。総理にお尋ねします。この事例で、切符を買っていない そのほかの9人、共謀にしか加わっていない、そのほかの9人は、咎められる対象に入るんですか、入らないんですか。金田法務大臣 えー、法案について、現在検討中でございますから、その点については、えーえー、法案が詰まり次第お答えをさせていただきたいと確認したいんですけれども、先ほどの総理の答弁で、今検討中の法案によって、条約を批准できるというふうに判断を変えたと、こういうの、ご自身の話がありましたね。 ということは、もうその検討中の法案の中身が固まってるんでしょ、固まってるんでしょ、もう一回尋ねます、じゃあ、パネルをお願いします。これ、法務省が出してきた事例です、こういう事案が今のままでは対応できないんだということで、まあ、突然出されてきました、共謀罪、13年にわたって議論をされてますけれども、突然出てきた3事例です。 このうちの二つ目、二つ目見てください。今申し上げた、今申し上げた事例ですね、法務省から出てきた資料です。これについて、法務大臣にじゃあお尋ねしましょう。さっきの事案ですよ、これ、切符を買ってない後の9人、これはきちっと犯罪あるいは処罰の対象になるんですか、ならないんですか。 金田法務大臣、その前に一言私の方から申し上げておきたいと思います。ただいまの質問にはお答え申し上げますが、この、えー、まあ国際組織犯罪防止条約締結という必要性は先ほど申し上げました。 この国内担保法案の、の国内担保法のですね、あり方につきましては、現在、検討中であることも申し上げましたが、法案として提出した際には、詳細にご説明を申し上げますが、基本的な考え方だけは、あらかじめ申し上げておきたいと思います。犯罪の主体を、一定の犯罪を犯すことを目的とする集団に限定をする、そして、ただいま申し上げてからお答えします。 限定する。そして準備行為があって、初めて処罰の対象とする。いったことを検討しているところでございまして、このようなテロ等準備罪というのは、共謀したことで処罰されることをされておりました従前の共謀罪とは全く別物でございます。これを共謀罪と呼ぶのが誤りである。この点は申し上げておきたいと思います。そして先ほど法務省から示した 例についてご指摘がございました例えばその航空機の合取罪あるいは組織的な殺人罪そういうものが現行法では例えば 三つの例のうちの二つ目と言われました、その例は、テロ組織が複数の飛行機を乗っ取って、高層ビルに突撃させるようなテロを計画した事案を、例にとって申し上げたいと、このように思います。このような、ですから、お答えをしております。このような行為が実行されれば、現行法では、組織的な殺人罪、航空機の合取罪、 航空中の航空機を墜落させる罪といったものが成立することが考えられます。そして、組織的な殺人罪や航空機の合出罪には予備罪がありますが、現行法におきましては、裁判例を見ると、例えば、役割分担に従って、相当数の狂気や乗客の拘束をする拘束具、 といったようなものを、必要な装備を持って空港に向かうなどをしなければ、予備罪の成立を認めるのが難しいものがあると考えられるわけであります。それ以前の行為を処罰することは困難であると考えられるわけでありまして、従って、そのためにそれ以前の段階では、捜査において計画を把握しており、犯人らがその計画に従って、 搭乗予定の航空機の航空券を予約したといった行為があっても、捜査機関が検挙の対象とすることも難しいという状況になります。従いまして、現行法では、的確に対処できないと言えるわけであります。そういう問題点を申し上げました。山尾しおり君。あの、質問に全くお答えいただいてないんですね。まあ、私の方からちょっとお話します。今の二番目の事例ですね。 これは、誰か一人が切符を買った、これを準備行為と見れば、共謀した者も含めて、検挙の対象にできると、こういうことでしょ。準備行為をやってない人も、一人が準備行為をやれば、検挙の対象にできるようにしなければならないと。この判断が正しいかどうかは別として、後ろの席から今、そうですというような声が聞こえてますけれども、そういう政策判断でしょ。それを言うなら、従って、これは、 共謀罪なんですよね。他の9人は準備行為してなくても謙虚の対象になるんですから。ね。で、もう一つ、これ、切符を予約した行為。切符を予約した行為が悪いんじゃないですね。旅行に行くために切符を予約する。家族と会いに行くために切符を予約する。出張に行くために切符を予約する。これ、何ら悪いことではないです。じゃあなぜ、この事例では、切符を買った行為が準備行為として、 検挙されるのかなぜですかテロを、そのとおりですよ。テロを共謀したからでしょ。切符を買った声が悪いんじゃない。テロを共謀し、そのために切符を買ったから、その時点で検挙できるようにするって言ってるんでしょ。結局、何が悪いのか、共謀が悪いわけですね。私が申し上げたいのは、結局、共謀罪って、ちょっと静かにしてもらっていいですか。 共暴罪という生身の体は変わっていないんです。それに、準備罪という新しい衣装をつけた。テロ等という新しい帽子をかぶせた。私はあの、共暴罪の議論だってやっていいと思うんですよ。出すなっていうことを私たちの政党は言ってません。でも少なくとも、この問題の本質、ここは変わってない。生身の体は共暴罪のままだと。 いいうふうふに、まあ、言わざるを得ないですもう少し根拠を言いましょうか、今、法務大臣は全く新しいんだと、こういうふうにおっしゃいました、組織的犯罪集団という、まあ、そういう絞りをかけてるとかね、準備行為という概念を入れたとか、これ、2006年に共謀罪の修正案として、自民党自らが出してきたものとほとんど同じじゃないですか、そのときにテロ等準備罪だと、あなた方の政党はおっしゃいましたか。 共謀罪の修正案として出してきたんじゃありませんかそのときの自民党は、今よりもまだ誠実だったのではありませんか共謀罪は共謀罪であると。ただ、やはり、組織、犯罪から国民を守るという要請。一方で、それをやりすぎると、ちょっと静かにしていただいていいですか。それをやりすぎると、冤罪の危険やってない人にまで、 逮捕や捜索の手が望むという、そういう危険性。この両党の要請をきちっと、みんなで議論しましょうと。まだその時は、その当時の自民党は、誠実だったから、共謀罪を粉飾することなしに、少なくとも少しでも、解釈を、まあ、絞り込むように努力をしようと。共謀罪の修正案として、準備行為という解釈、概念、そしてできるだけ絞り込むという考え方。 団体についてそれを同じようなものを出してきて、今度はなんとおっしゃってるんですか、全く違うものだと、私はこういうやり方は誠実でないし、国民に対して卑怯だと思いま す, 全 く, の間違いです全くの間違いですと、総理がおっしゃっているので、どうぞ。安倍内閣総理大臣、それは全くの間違い。 でありますかつての共謀罪はです、ね、いわば共謀して何人かが集まってです、ね、合意に至ったらそこで共謀罪になるわけであります。今回のものはです、ね、そもそも犯罪を犯すことを目的としている集団でなければなりません。これが全然違うんです。いわば集団として、組織として構成されてなければいけないんです。それはまず第一ですね。そしてもう一つ、準備を実際に行わなければ、組織があって、 犯罪を目的とした組織があって、そしてそれが合意をして、そして犯罪の準備をして初めてこれは罪を構成することになります。ただもちろん今まだ我々、えー、党内でですね、これは手続きを置いてませんし、与党の合意を置いてませんから、まだ詳細についてお答えする立場にはありませんが、まあ今この、えー。 法務大臣もあそこまで答えられましたから、補足的にお答えをさせていただきますとですね、つまり今、先ほどの例ですね、切符を買った、いわば切符を買っただけではもちろんこれは罪になりません。そもそもこれは犯罪を行おうというテロ組織があって、例えばですね、テロ組織があって、それは飛行機をハイジャックをしていこうという綿密な計画を立ててですね、綿密な計画を立てる。 そして、えー、爆弾を持 ち,、えー、持ち込む、あるいは武器を持ち込んで、ハイジャックをして、えー、そして、えー、建物に突っ込むという計画を立てる、でえー、これは例えば、共謀罪ではこの段階でいわば共謀してますから、これはアウトになるわけであります、しかしこれを、えー、じ実際にこの準備をするで、この準備をする中において、それぞれこれ、集まった人たちは、これは組織ですから、それぞれの役割があります。 予約をする人もいればです、ね、あるいはまた、えー、他方、さまざまな資金を調達をしなければいけない、えー、人もいます、そして実際にですね、えー、飛行機をハイジャックする人もいます、そういう中において、このいわば、えー、予約をした、これは準備と見なし、そして こ, ここで我々としては、いわばこれは構成され、他の人も含めて、これは一番打尽にできるわけであります。つまりテロを未然に防ぐことが できる今までのです、ね、準備罪だけであればです、ね、これ相当、えー、この今までの判例であれば、例えばもう実際に武器等を持ってです、ね、いよいよ現場に行こうとしている段階でなければです、ね、これ、捕まえられないわけですから、事実上、これは、事実上、これは犯罪をです、ね、未然に防ぐことができない可能性がある、このことによってです、ね、たくさんの人たちが死ぬ危険性があるのは事実じゃないですか。 ですから、そこにちゃんと蓋を閉めなければならないというのが、今回の私たちのこの新しいテロ等準備罪でございまして、それを今度やろうとしているわけでございまして、うん、そして今、山尾議員が断っておられる前の共謀罪との違いにおいては、共謀罪というのはまさにここで、例えば、まあ、パラパラそんな組織的なものでなくても、パラパラ集まって、そういう。 今度やってやろうぜという話をしたわけで、これはもう罪になるわけでありますが、今回はまさにそれを目的 と, 目的としてですね、しっかりと目的を持って、そうした犯罪を目的とした組織ということを認定されなければならないわけであります。 組織として認定される、そしてもう一つはですね、実際に準備を行う、この二つをもって、えー、これはテロを未然に、たとえば テ, テロも未然に防ぐことができる、でこれが、えー、で, きなできなくていいと思っておられるんだったら、これ別ですよ、我々は、我々はそうは思わない。 我々はそうは思わない。しっかりとですね、しっかりと私たちは対応しなければならないと思うわけであります。先ほど申し上げましたように、予備罪というものをやればいいんじゃないかということをおっしゃる人がいますが、予備罪の場合は先ほど申し上げましたように、 もう飛行場に行こうという飛行場に行く途中でなければです、ね、これは捕まえられないんですから、そこで は, です、ね、そこではもし、どこに行くかということが把握できなければ、これも排却されてしまうということになってしまうということを申し上げておきたいと思います。山尾しおり君 あの安倍総理は過去の共謀罪の議論をあまり詳しくはご存じないということが今分かりました、パラパラと集まってやろうぜと規制を上げたって、過去の共謀罪でもならないということは、皆さんが繰り返し繰り返し答弁されてきたことなんですね、ちょっと勉強不足だと思います、で、組織的犯罪集団に限ったということをおっしゃいますけれども、過去の答弁、ちょっと静かにしてもらっていいですか。 過 去, の過去の、いいですか、よろしいですか、過去の、過去の、ね、法務省の答弁ですけれど、こう言ってるんですよ、犯罪を共同の目的とする組織的犯罪集団だけが対象となるんだから、一般の方々が対象になることはありえない、今、総理が言ってることと同じことを、過去の共謀罪における法務省も大臣も繰り返し、繰り返しおっしゃってるんです。だ 私、申し上げている、共謀罪という裸の中身、同じじゃないかとで、新しい衣装をつけて、新しくなったと言ってみても、今おっしゃったことは全く過去のこれまでの答弁と同じなんですね、で申し上げますね、私たちもテロについては万全を尽くす必要があると思いますよ、で、今この事例をおっしゃいました、まあ、総理は法務大臣に明確におっしゃった。 あの今の趣旨でいくとね、まあ、切符を買うというような準備行為を全くしてない、まあ、その他の人々も、まあ、共謀したということをもって、しっかり検挙できるんだと、やれるようにしなきゃだめなんだと、まあ、こういうことをおっしゃいましたね、一網打尽にするとおっしゃいましたね。で、私、だったらどうしてね、個別の共謀罪を作らないんですか、今、我が国には、パネルをお願いします。 個別の共謀罪があるんですよね個別の共謀罪13、陰謀罪8、予備罪37、準備罪8、このさっきの3事例が、本当に万全の体制を尽くさなければならない、大変なことじゃないですかと、一網大事にしないと。だったらどうして個別の共謀罪を作らないんですか例えば今、話題になっているこの丸二の事例ですよね。 これはまさに2001年の911のテロを想起させるテロ行為であります。一番上の丸、見てください。これは1995年、サリン事件、ごめんなさい。一番上の丸、これはまさに日本で起きた1995年のサリン事件、これを想起させる。 テロ事件でありますこういうところに対処しなきゃなんないと。総理が衆議院議員になられたのは1993年、95年にサリン事件が起き、2001年911が起きた。それぞれの事件で、だったらこういうことを何とか国内法担保しなきゃなんないと。分かられたはずです。そして今の総理のご答弁だと、今ある現行法ではできないんだと。そのときからじゃできなかったんですね。じゃあなぜ 十10年も放っておかれたんですか、そして2006年、共暴罪、3回目、廃案になりました。100歩譲って、この時までは、まあ、この条約を批准するために、一網打尽のまるっと共暴罪を作れば、こういうものもできるんだと、待ってましたと、まあ、こういうことをおっしゃるとしましょうよ。でももう2006年、3度目の廃案になったら、さすがにお分かりになったんじゃないですか。 こういった事案を、この条約の基準と抱き合わせで、この三事例にとどまらない、当時で言っても六百十を超え、今で言うと六百七十六を超える、こういう全体を包含する共謀罪、これを作るのは、国内の国民世論からして難しいと。じゃあどうして、せめて二千六年以降、これは難しいと。小泉総理が、時の小泉総理が、これはもうやめようと。 もう一時停止したんですから、じゃあなんでそれほっといたんですか、その後11年も。私たちは、まずは先ほど申し上げたような現行法で、どこまで本当に検挙しなきゃならない時点で適用ができるのか、それ相当できると思いますよ、私だって検事やってましたから、ある法律を使って何かが起きたときに、何が今の法律の中で、当然、適法な解釈の中でですよ。 やれるのか、やれないのか、そしてやれないという判断を総理はされていると、じゃあ、どうしてほっといたんですか、今からでも遅くない、個別の共謀罪、こういうことを考えたら、いかがですか、どうですか。金田法務大臣どから申し上げておりますが えー、この度のとないやいや、私が申し上げていることを、う準備行為が行われた段階で、実行の準備行為が行われた段階で、えー、的確な処罰が可能となって、テロの未然防止にすることになると、しかし、えー、過去のそういう、えー、状況の中で、わが家において、その。 えー、共謀罪という考え方と全く違う、その考え方をですね、ただいま申し上げているわけでありまして、えー、国内の関係機関が連携してですね、えー、やはりテロを含む組織犯罪対策に尽力するという観点からいけば、いや TOC の国内担保法案としてはですね、従来の犯行の計画に加えて、 実行の準備行為が行われた段階で、的確な処罰が可能となるんだということであります総理、はい。安倍内閣総理大臣。 あのま、ただいま、金田大臣から答弁をさせていただきましたように、先ほどの私の答弁も補足させていただきますとです、ね、まさにこれは一定の犯罪を目的とする、まあ、集団に今度は限定をしているわけでございます、そこは大きな違いであります、でかつ、い、えー、わば、えー、この方、まあ、よ準備を始めるということが合わさる、ではなんで今まででは放置をしていたか。 事実それは私たちがそれを、これ、反省をしているからこそ、今回出しているわけであります、残念ながらですね、残念ながら、これ、居酒屋で上司の悪口言ったら捕まる等々のですね、流言が流フされたことによって、極めてこれは反発が大きかった中において、できないこれは諦めてきたのは事実であります、民主党政権時代もやってこなかった、しかし今、穴があるのは事実でありますから。 この穴は埋めなければいけないということであってですね、それは、それは、今ある、今あるですね、今ある、例えば、準備罪等をですね、これをずっと、例えば未遂をぐっと広げるというのは、それはまさに無理があるわけでありまして、そこで今、我々はですね、これを、今、しっかりと、これは、議論をしている最中でえありますから、詳細はですね、ちゃんとこの法案が提出をされた後にですね、法務大臣と議論をしていただきたいと、こう思うわけでありますが、私たちは、重役の関 関係において、それを締結するに足るのはです、ね、今、今私たちが準備している法律であるということは申し上げておきたいと、このように思います山尾志織君。はい、今、総理おっしゃった、穴があるなら何とかしなければならないとで、準備行為をずっとこうね、引き延ばしていくのはよくないとおっしゃった、私もよくないと思いますよ、なぜよくないと思うか、そういった概念を制約せずに、 まあ、拡大でね、ぐーっと伸ばしていくと、財形法定主義にも反するし、明確性の原則にも反するし、国民が自分が何をやったら処罰され、何をやったら大丈夫なのか、そのラインが見えなくなるからだめなんですよ。だから私たちは、同じ理論を持ってね、個別で対応しましょうって言ってるんです。 そんな共暴罪というような、676も対象になるような、そんな一網打尽のまるっと共暴罪みたいなもので対応するんじゃなくて、一つ一つ丁寧に穴があるなら、それを埋めていきましょうと、個別の、まあ、個別法をきちっと作っていきましょうと、まあ、こういうことを申し上げているわけであります。で、私、あのもう一点ね、えー、お伺いをしたいんですけれども。 これ私たちも条約を批准するのは大事だと思ってるんです。で、私たちはずっと、その条約が求めている名文にすべてそのままきっちり国内法が対応しなければ、本当に批准できないんですかと、主権国家としてしっかり条約を解釈して、今の国内法、現行法で批准できるかどうか、それ探ったらいいんじゃないですかと、申し上げてきた。総理、お伺いをします。 先ほど、総理はそのまあ批准をできるんじゃないかと、まあ、ちょっとこんな話をおっしゃいましたね、閣議決定があります。犯罪の性質で選別をしたら、この条約は批准できないと、平岡秀夫議員の質問収支書に対する閣議決定です。これれ変えられたんですか 閣議決定を変えなければ、今の総理の答弁と矛盾するんです、選別したら批准できないというのがこれまでの閣議決定です岸田外務大臣、えーと。ご指摘の国際組織犯罪防止法、TOC 条約ですが、まあ、これあのたん、我が国としまして、 憲法九十八条の条約の誠実履行義務に鑑みても、これ、しっかりとした担保法を作った上で、締結しなければいけない、これは基本だと思っています。そして、そのために必要な担保法として何が求められるかという議論をずっと続けてきた、これが国会での議論 の, この経緯だったと思っています。そしして過過去のこの議論の経過をしっかりとこの振り返りと振返ながら この 国, 際法国際条約のこの担保法として、必要最低限、何が求められるか、このギリギリの議論を行ったわけであります。そして、かってはこの内容において、この線を引いて、担保法としてここまで必要だという議論を行いました。しかし、その経緯もしっかり踏まえた上で、今度は主体、そして準備行為、この二つのこの観点から、 改めて整理をしてどこまで必要なのか今現在法務省と外務省で今ギリギリのこの調整検討を続けているこれが現状でありますあのこういった考えに基づいて今改めてこの条約を誠実に履行するために求められる担保法はどこまで必要なのかこの議論を行っているのが政府のありようであります。はい、山尾織君。私たちがまああのずっとお主張してきたことにまち 近寄っているのかもしれませんだったらば、今ある現行法でも国内、えー、この条約を批准できるのではないかと、そこまで、そこもスタートラインにするべきだというふうに私は思います。あのパネルをもう一回出してもらっていいですか、えーっとはい、ここにあるように。 犯罪の実行に着手する前段階で、えー、処罰を規定しているものが、これだけあります。え6六十六ですね。共謀罪が十三ある。陰謀罪が八ある。予備罪が三十七ある。準備罪が八あるんです。これで、批准できるのかできないのか。まず、ここの検討から入るべきだというのが、私たちの考え方なんです。ここで一つ、数字を出しましょう。 187この条約のの批准国がありますこのうち、新しく共謀罪を作って、この条約を批准した国は何か国あるんですか。岸田外務大臣。えっとまあ、まず、先ほどの議 論, 議論のおについて、今、今委員がおっしゃったことについて申し上げるならば、 担保法としてどこまで必要なのかということについては、この TOC 条約第五条に定められております、この重要な犯罪の合意罪、そしていわゆる参加罪、このどちらかを犯罪とすること、これが条約上、明確に義務付けられているわけですが、その中で、その重大な犯罪の合意罪の一部をです、ね、ご指摘のこの、 この犯罪はですね、満たすことになりますが、全体は満たすことにはならない、こういった判断に基づいて、今、議論を行っています、そして、今申し上げました、この重大な犯罪の合意罪、そして参加罪、少なくとも一つを犯罪とすることを明確に義務づけている、これが条約のありようでありますが、この重大な犯罪の合意罪に関して、新たに国内法を整備した国として、ノルウェーおよびブルー ブルガリアがありますそして、参加罪に対関して新たに国内法を整備した国として、ニュージーランド、あるいはオーストラリア、こういった国があります、まあ、それ以外に従来から重大な犯罪の合意罪を法制化していた国、米国や英国がありますし、従来よりすでに参加罪を法制化していた国として、ドイツ、フランスがある、はい、こういった状況を把握しております。はい、山尾志君、はい あの187の批准国のうち、新しく共暴罪を作った国は、ノルウェーとブルガリアの2か国だけである、187分の2です、1% に満たないんです。 本当に新しく共謀罪を作る必要がどこまであるのか、しっかり検討すべきだと申し上げてます、そして岸田大臣、今まで外務省は、このペーパーについても、共謀罪を新しく作った国というふうに書いてペーパー出してますので、そんなに総理に気を使ってね、なあの合意罪とか言い換える必要は私はないというふうに思いますけれども、あのそのね、条約を批准するために、 どのハードルまで国内法が担保されるべきかと、これ、大事な大事な議論なんですね。で、今までは、私たちはどれだけ言っても、水も漏らさずという回答だったわけだ、懲役4年以上の刑と要求されてるんだから、それに満たすすべてだと、今で言えば676、676すべてだと、でもそれが、やはり今回、公明党の皆さんのお声があったんでしょう、新聞記事を見ると、300になったと、いや、176になると。 バナナのたたき売りじゃないんだから、どこまで下げて批准できるのか、それは結局、政府の恣意的な判断でハードルって上がったり下がったりするんですか、そして今の岸田大臣の答弁を聞いていても、じゃあ、その明確な判断の基準、物差し、何を物差しにして良しとするのかということは、いまだに明らかになっていません。私の方から二つ申し上げます 一つは、この条約を批准している国の中でも、今、岸田大臣がおっしゃった、肝の五条も留保して、この条約に入っている国があります、アメリカです。アメリカは、アメリカの中の三つの州において、要求されている共謀罪の一部しか、州内の犯罪の対象となっていません。一方で、えー まあ、やはり条約が要求しているというふうに、政府、日本政府が解釈をしている、まあね、国と国をまたぐっていうようなことを条件にしちゃいけませんよというふうにまあ言われてますよって政府は言ってますね、でも、セントクリストファー・ネイビスという国は、その国と国をまたぐことが必要だというふうにまあ主権国家として判断をして、条約が要求している以上の、 基準を自国内の担保法として作ってっおりますでそのほか、この前、外務省から出てきた、えー、資料でありますけれども、この国連の事務総長のもとへの報告書で明らかになったことですけれども、要求されているすべての犯罪を、共謀罪の対象としているわけではないと、自ら申告している国も少なくとも5か国あると、ブラジル、モロッコ。 アンゴラメキシコエルサルルサバドルこれだけさまざまな国が主権国家として判断をし、場合によっては留保をつけながら、自分の国の刑法、あるいは国内法の基本に反しない形で、この条約批准できないだろうかと考え、そしてその結果、新しく共謀罪を作った国は187分の2なんです、この数字を受け止めていただきたい、もう一つ、日本のじゃ他ほかの条約見てみましょう。 例えば、子どもの権利条約、これずっと、いわゆるその、着出死と非着出死、この相続分が違うのはだめですよと言われながらも、そこは無視したまま条約に入ってきたんですね。あるいは人種差別撤廃条約、これも、いわゆるヘイトスピーチに刑事罰を持って対応すべきことということを要求されてるけれども、それに応じてないまま入ってるんですね。 そういういやっぱりダブルスタンダードはおかしいんじゃないかと、私は思います、むしろ、今言ったような子どもの権利だとか、人種差別禁止だとか、ヘイトスピーチだとか、人権を守るための条約の問題について、必ずしも新しい法律はいらないという態度を取り、一方で、今回のように権力側の権限をどんどん拡大するような条約については、留保はつけない、新しい法律が、共謀罪が必要不可欠だと、こういうダブルスタンダードはおかしいのではないかと思いますけど、総理、いかがですか。 私な外務ま大臣。 あの他国において、えーっと、それぞれの事情によって、えー、例外を設けている、例外が存在するのではないか、まあ、こういったご指摘がありました、例えばあの米国についてご指摘がありましたが、米国においては、基本的にはこの連邦及び州法において幅広く共謀罪が設けられています、そしてこの本条約上の義務が国内的にしかるべく担保されているという実情がありますので、今ご指摘があった留保を行ったとしても、 これ条約の趣旨に反しない。え、こういったこの理解が行われています。それ以外の国もですね、いろんな事情がありますが、少なくとも基本的に条約を誠実に履行するためにしっかりと担保法を作っているという説明をどの国も187国すべてが行っています。あの 国,、えー、国連加盟国で、えー、今締結していないのはあとあと残り11カ国だけでありますから、ほとんほとんどの国がですね、自分の国はこの条。 条約をしっかり誠実に履行しているという説明を行っています、その評価についていろいろな議論があるのは、あの ご, 指のご指摘のとおりかもしれませんが、これ、どの国も こ, れ、えー、この条約について誠実に向き合っているということについては一致をしていると思います。我が国も憲法九十八条との関係において、これ、誠実に担保法を用意する、これは当然のことだということで、今、ギリギリの準備をしているということであります山尾志織君、時間が来て最後に総理に 申し上げます。もしあの、お返しがあればありがたいと思いますけれども、総理はこの前の本会議で、本条約を締結することができなければ、東京オリンピック・パラリンピックを開けないと言っても過言ではありませんと。こういうことをおっしゃった。その後の答弁では変えましたね、ここ削られました。私、本当にお願いをしたいんですけれども、あの、生身の共謀罪をしっかり議論しましょう。 そして、準備罪という意をつけたり、テロ等という冠をつけたり、そうやって本質的な議論をごまかさずに、本当にこれが必要なのかどうか、議論するべきだと思います、そしてテロのためとか、オリンピックのためとか、これ違いますよ、この条約スタートしたのは2001年の前だし、この条約について日本の議論がスタートしたのは2003年。 この日本のオリンピックなんていうのは議論に上る前の話ですそうやって目的をすり替えて共謀罪から目をそらして国民を騙そうそういう卑怯なやり方はやめていただきたいとお願いします内閣総理大臣静粛に願いをお答えをいたしますまず一つはですね実際では国内のテロを防ぐために この穴があるのかどうかということについてはです、ね、問題があるということは明らかになったんだろうと私は思いますよ。そして、条約にこれは、を締結するに至るかどうかということについては、外務大臣から答弁をさせていただいたわけでございまして、私たちは新しい法整備をしなければ、条約を締結することはできないと、そういう解釈をしております。その中でこの えー、犯罪を絞り込んでいく中においてはです、ね、当然、それはどういう理由で、それは、えー、線引きができているということはです、ね、これ、できてからしっかりと、えー、法務大臣がお答えをさせていただくところであります、そしてオリンピックとの関係でありますが、オリンピックのようなです、ね、国際的なイベントをテロリストは狙ってくるわけであります、かつてミンフェーンオリンピックで、えー、大きなテロがありましたね、ブラック・セプテンバーの事件があった、つまり東京オリンピックについてもです、ね、そういうテロ組織が自分たちの主張を、 世界に拡散するために狙ってくる可能性があるんですよ。そういう中にあってですね、法制上、今、私が申し上げましたような、ああいう重大な穴があるんであれば、埋めるのがですね、これ、発足国の責任なんですよ。それは、そういう穴を埋めなくてもですね、オリンピック開いて、開けばいいという考えがあれば、それはまた別ですよ。私たちはそういう考え方は取りません。そのことは申し上げて、えー、この議論を終えたいと思います。 重大な穴があるなら、個別で埋める方が適法に対処できると、適切に対処できると申し上げてるんです、以上、議論をさらに続けたいと思いますこの際、後藤祐一君から関連質疑の申し出があります。